はいでででですすすすははい、い、というわけで、はい、今回はですねあんまりなんだろうなこういう話をね、うん、したくないというか、うん、あの語ろうと今回は思うんですけども、うん、まあ語る系っていろんな動画でもさあるじゃない、うん、そういう人たちもいるんだけど僕らの動画って基本まあ2人で何かしてるとか遊んでたりとか、うん、楽しんでるとかハッピーを伝えてる動画にしたいと思ってるから極力そういう語る系をして 来てはないんですけども、うん、まあでもこうやって今僕が思ったりすることを配信者が伝えなきゃいけないことっていうのはやっぱ伝えるべきかなと思って今回動画にしようと思います、うんはい、はい。まあ最近ですね僕らに限らず世間一般的にネットの誹謗中傷とかがずっと変わらないんですけどずっとあると思うんですねまあ、それで亡くなられたりする方も中にはいたりしてめっちゃ重要な大事なことだと思うんですけども、まあ、そもそ そ, もそもね、必要ないことじゃなない、いそれって誹謗中傷がね、うん、必要ないことだし、うん、心に秘めとけばそれで済む話だと思うし、うんうん、でもやっぱりその誰かに伝えたいとか、うん、心で解決できない人が多かったりしてそれで、うん。 まあととかででつぶやく人が多いと思うんですけども、うん、まあその生きていたらまあいろいろあるじゃない今日はめちゃくちゃ嫌だったなこんなことあったなってあるけどそれをね、うんまあ、他の人に向けるのは絶対ダメなことだし、うん、って思うんだけど、うん、あちょっと待って、ね、今回あのいつも字幕とかいっぱい入れてるんですけど今回は字幕とか特に入れてないのでちょっとなんか見づらかったりしたらちょっと倍速とかで見てもらえたら嬉しいなと思います。うんはい、まあななぜそういうううういいいこことが、うん、こういう話をしようかなって 思ったののは僕らのところにも結構あるんですうん、うんうん、まああるよね、まあ、ずっとあるずっとあるんですけども、まあそねうん、今そのコロナとかがやっぱ流行ってる状態になっちゃって、うん、まあお家にいることも多くなったし、うん、それで割ともっと増えた感じはするの僕らが始めたちょうど2年ぐらい前の YouTube に関してはまだその僕らのゲイカップルっていうセクシャリティに関しての誹謗中傷がほとんど多かった。 うんうん、で最近はそういうのが、まあ、ある意味どんどんそうやってシャリーマイノリティっていうんですか、うん、そういう方がどんどん発信をしていただけることが多くなったから、うんうん、もう最近は結構日常になってきてはいてそういう誹謗中傷はないんですけども。うんうん、ただ単に例えば まあ、太ったとか、顔が嫌だとか、もうどうしようもないことを言う人も結構中にはいて、うん、で、あとは、なんか僕らの、 ことをなんか幸せそうだなって思っていただけるのはすごくありがたいんですけども、うんうん、それに関して「いいですよねあなたは」みたいなコメントも多かったりして、うん、特に僕に関しての直接的なインスタとかで、うん、まあ DM とかが結構多いんですけども、うん、例えば僕はその20代前半でまあ、彼に出会って。うん で、こうやって一緒になってっていうのが、羨ましく見えてる人にも中にはいて、それに関して、いいですよね、あなたは、みたいなことが結構あったりしたんですね。それは最初の YouTube 始めた時からそうだったんですけども。まあでもさ、何もなくて、別にここまでやってきたわけじゃないし、なんか周りから認められていいですね、みたいに、結構認めてくれてはいるんですけども、すべてがイエスっていうか、すべてがあ、 いいねいいねって言ってもらえてきたわけではないし、うんうん、中には嫌がらせとかされたこともやっぱりあるし、うん、だからその見えてるところであこの人たち幸せそうだなみたいなそれであの見えてる世界が全てじゃないのよっていうのを伝えたい、うんうんうん、その中にはいろいろまあ嫌なことだってそりゃ毎日さ人それぞれあるじゃない。うん、でもそれって別に僕は あのそれを配信する理由はないと思ってるので僕はそのみんながハッピーになるようなやつを作りたいなって思っててインスタもそうだし、まあ、YouTube もそうなんですけどそういう風に発信してるので悪いことを書くことはないんですけども、うん、だけどなんかそういう風に言われるのはちょっとやっぱり寂しいなとは思ってて、うん、例えば Twitter とかで、うん、何かこういうこといきましたっていう風にあげて。うん それでなんか突然知らない人に、うんまあ、嫌なことを言われて去っていくみたいな状態、うんうん、で, それでなんか、まあ、一応あのインスタの DM とかを返したりすることもたまにあったんですけど、うんうん、それでなんか返した言葉がその人の気持ちにあ寄り添ってなかったのかわからないけどもそれで。 逆にもっと嫌なこと言われたりとかもあるし、うんうん、だからそういうのをねじゃあ直接的に、うん、あのじゃあ1対1で会いましたって言った時に、うん、多分言わないと思 う,、うんうんうん、だからそのネットの中だからこそ言えることだと思うし、うん、それって良くないことだと思ってて、うんうんうんうん、まあみんなが絶対嫌な思いするし、うん、<笑>いい気分な人は絶対いないと思う、うん だからそういうのは僕は良くないだろうなと思うし許せないことだろうなって僕は思うし、うん、僕多分この話は多分他の何かで発信したことないと思うんですけど僕はもともと将来の夢で、うん。 あのアナウンサーになりたいってことは多分あの動画でも伝えたことはあったんですけども、うん、そういう風にやりたいと思ってて学校とか進学したんですけども、うん、それでちょっとまあ辞めざるを得ない状況になって、うん、まあ家庭の事情で辞めざるを得なくなっちゃって1、うん、人暮らしを始めてっていうのが10代の時にあったんですけども、うん、結構大変だったの1人って、うんうん、18歳未満って10時までしか働けなかったし、うんうんうん、でもその10時までに働けないけど別に仕送りとかももらってないから自分で暮らす分 分は全部稼いでいいでかななきゃいけないし、うん、食べていかなきゃいけなかったし、うんうんまあ、今はこうやって一緒に暮らせてるからまだいいんだけど、まあ、その当時はやっぱ大変だったしつらかったんですけど僕が元々したが将来の夢ってアナウンサーだったなって思って、うん、やっぱでも伝えることをしていきたいなっていうふうに思ってきたの、うんうんうん、それはもう社会人経験を、ねうん、何年かして思ってそれでまあ発信する人になりたいなと思って。うん、でも まあ、正直学歴的に無理だったし年齢はまあどうにかなるかもしれないけど伝えるのってまあテレビだけじゃないと思うからまあラジオとかもそうだしまあ YouTube とかもあるからじゃあやってみようっていうことで始めたの。 とかそういうのもあげるんですけど、うん、伝えることをちゃんと伝えたいなと思って今回こういう動画にしたわけですよ。うん、<笑><笑><笑><笑><笑>でまあちょっと話は脱線しちゃったんですけども。うん、まあ、些細な DM とかメッセージ、うん<笑> をする時でも、うん、自分は相手を傷つけてないからこれ送っていいと、うんうん、思ったとしても、うん、受け取る側がどう判断するかだと思うのね、うんうんうん、受け取る側が「あもうこの言葉言われたくなかったな」とか、うん、そういうのもあったりするから送る人も1回考えた方がいいだろうなって思う正直、うん、でそれ考えた上で送った方がいいとは思ってます、うんうん、僕が伝えたいのはまあみんなが ハッピーなことを言っていったらもっとハッピーになるんじゃないかなと思ってて嫌なことは言う必要ないけどいいことは言っていく人 言っっっててていいもかなと思って、うんうん、みんながそういう風にいいことを言っていくことで、うん、やっぱりみんな良くなる、まあうん、ポジティブなことを言っていくのがいいんじゃないかなネガティブよりかはとは思ってますね、うんうん、なんかごめんなさいね金曜の夜にあれなんですけども、うん、僕たちはハッピーになるような動画とか、うん、ニコニコワ ク, ワクワクみたいなやつをお届けしたいと思ってるので、うんうん、それに対して、うんまあ、ポジティブな「良、うん、かったよ」とかそういう風なコメントとかであふれたら、うん 嬉しいなーと思っててそれは僕らの動画だけじゃなくて YouTube 全体がそうなってほしいなって思ううん、うん、うんうんうんって思ってますううん、<笑>はいというわけでですね今回はちょっといつもの僕たちの動画とは違う感じで真面目に語ってみたんですけれども僕はまあほとんど喋ってないんですけどもう翔ちゃんが言ったことはほとんど同じ気持ちでいるので僕たちからのメッセージということで受け取っていただければなと思いますはい というわけで、ですね今回の動画はここまでにしたいと思います。ハッピーな動画を楽しみにしてますっていう方は、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトッもやってます。お願いします。はい、インスタ、ツイッター、ティックトッもやってまーす。はい、お願いします。なんでまた間違えんのインスタ、ツイッター、ティックトッもお 願, お願いします。ではま、また。